こんにちはなんか<笑>この時間、春って明るくなってきたから、こんばんはかこんにちはか全然わかんないんですよね。とりあえず、こんにちは。今日いろいろやったのに結局消しちゃったっていうのがめっちゃある。最初は、あのー、最初は 何したっけ今日出かけてああそうだメジャー見ながらあのー、見ながらっていうかほとんど音で聞いてたけどメジャー見ながら作業してましたうん うん、あの本当は<笑>えっと YouTube をあの今までなんかサークルってい一応自分で言ってるんですけどそのいろいろ活動する上での屋号的なものをと。 自分の個人的な YouTube のコンテンツとかあと音楽の方、あのー、ミュージックビデオほどっていうかミュージックビデオと言えるようなもの持ってないんですけどそういうのを分けたいなって思って一回やってみたんですけどなんか思ってる作業となんかちょっと違うなって思って。 結局、最初 YouTube チャンネル作って、自分の動画の方、一部をアップしたん、あの、なんかリンクさせたって言った方がいいか。したんですけど、結局、断念してして、消しちゃいました。そんなことがあって。でも、とりあえず YouTube 内ん、ん ?YouTube 内 ?YouTube で、 そのアップしたまま自分のチャンネルアップしたままのものをあのー、プレイリストにを新しくっていうか前もそんなことしてたんですけど結局なんか大個人的な大改革で<笑>し消しちゃったんですよそれを私 多分そう捨てちゃったから最初からまた新しく作りましたっていうことがありましたなんか無駄だったのか、うん、まあやってみることが大事でしたねさすがにそれでうんなんだろう うん。ん YouTube 何度も検索してる自分のも含めて気になってるものとかそうあの昨日と今日とちょっとなんかサークルとか自分での自主レーベルのロゴとか考えたいなと思っていろいろたくさん作って ののをアアイディアあの AI が勝手に作ってくれるっていうのを使って考えたんです。作ってくれたのを参考にこれから作ろうっていうものでその前段階のあのこういう検索方法をして。 あのこう作ってくれました的な紹介を一応したかったんですよまだ全然ですけどなので多分これからやるのかなその気になったらなんかいちいちタクス子をなんか埋めてあの思いついたことを埋めてかないとなんか終わんないどんどん増えていっちゃうんですよね とりあえず毎日今はあのーリリース前のリリース<笑>リリース前のリリースってリリース前にあの復興活動っていうかこれからリリースする製品っていうか曲ののためプロモーションのためにやっているブログを毎日 更新されているので今のところなのでとりあえずそこに専念かなでもね本当はもっといろんなことしたいんだ私はああちょっとうわなんかクリエイティブのところとかもめっちゃ全然進んでないのがあるまあ これやりたいから書いてみたってだけでもういいだろうしちょっと埋めてこううんうーん あそう<笑>あとさっき思いついたことがあってなんか英語しゃべりたくなる時があるんですけどそういう対策のためにっていうかもうちょっと英語上達しようって思うような企画を考えてなんか個人的にあのまだ今日やっとあの第2幕 第2部が公開されたんですけど「イントロダクションファミ f の英語版を作りたいなんてでもそれはクエスチョンに答えていく的なコンテンツにしたいのでそれは不定期だけど終わりがない感じに継続的なコンテンツにしようかなって思ってるんですよね。 思ってんですよねっていうかちょっと思いついたんですけどやってみてインタラダクションファミ実際にやってみってなんか100問はきつかったですねちょっと省いたところも多めだったんですけどだからもうちょっとなんか うんまあしばらくは思いついた質問とかを書いていく感じにしかな答えていくって感じか今のとこあまりまとも な, なんかコメントいただいてないから治安悪くなるよりはどんどんなんか自分なんか自分で なんか違ううななっていうのは、なんか、非公開にしてってとかもうちょっと動画についたコメントので自分の文章でコミュニケーションを取れるような環境にしたいなとは思いますうん。 皆さん知ってましたかなんかもう550ん、ん ?500 じゃない全然違う。YouTube のコンテンツがもう155くらいになってるんですよ。動画数、ショートも、ショート動画も入れて。大変な量ですよ。私よく作りましたね。てか本当に今年に入って音楽のリリースしてっから半端ない量が。うーんと。 ブリログやったしうんやったし、うん、あっそうださっき言ったことえっと あ今日<笑>餃子作った回あのライブ配信で配信した回公開されたんですけど私全然餃子の皮を揚げたの ASMR 的なのを撮ったのに全然自分で確認しないでなんか切り取ってまだ動画作ってない仕事遅いんだよって思ったりね あ<笑>あでもね思ったんですよ私執筆してる時にカチャカチャ音鳴るあのなるっていうかタイピングの音するんですけど私タイピングの音好きなのでなんかそれはそれでなんかタイピングの その作業機能って取れてよかったなとは思うんです、ね、私そういうの好きなんですよ。仕事してるなって感じがして。もともと好きなんですけど、そういうボタン系、キーボードなんですけど。私の使執筆に使ってるのはちょうどそういうのに合ってるから、ちょうどいい。 今日であのー、後半 イ, イントロアクション・ファー・ミーの第2部が公開されたので明日から随時あの勝手に普通のサイズで動画は短くって感じでまたショート版出るんですけど私も明日からまた手動でほ<笑>本当のスマホの形のショート版 の更新が待ってます<笑>だから私頑張って手抜きしないで頑張ろうっていう気持ちです。すごいですよショートだってショート加えてショート重複してるからなんか「イン t r o d u c t i o n ーの再生リストの方今で今だけでも公開され公開されてるの だけで。四十八本もあるんですよ。信じられない私。<笑>そんな増えちゃって。おかしい量が。でももう。重複してんのが何個もあるのもおかしいけど。ふうん。 あそう昨日ちん、やだ、噛んじゃった。ちゃあの G、チャット GPT、オープン AI で、今流行りの、で、鍵したんですけど、毎週更新できるようなラジオって、アイディア出してて、書いてのを思い出した。 毎週更新するか分かんないですよ。ほんとネタなくなったら私更新しませんからね。大体いい毎週更新って書いた方がまだ完了します。 眠くなっちゃった。眠いな<笑>また眠なんか、最近 汗, 汗ばむから、殺到した後、汗ばむからすぐ帰ってきたら、シャワー浴びちゃうんですけど、その後って眠くなるんですよね。っていうのを、<笑> 6時間後の今なんですけど。 とりあえずは今日めっちゃパソコンいじったからもうこれで終わりにしたいな。なんか思いついたら書きますけど。それじゃあ皆さんありがとうございました。あ、今日は縦型でしたね。またあるんですよまだ。でもね、もう一個はね、あの、和音ビデオ用にしたいんだよな。デザインが縦型のもう一個はある。それでまた新しく、あの、なんか、 不満タラタラで前回配信が終わった横のデザイン問題についてはちょっと今日は一応改善改良したのがあるのでまたいつかお披露目できればいいですね。それでは皆さんありがとうございました。